ブラック解放同盟はなぜ悪いのか、直球なタイトルですよね。本当はなぜ批判されるのかでもよかったかもしれないけども、批判されるも何も、この動画でこれから批判するわけだから、どっかの新聞の見出しみたいに、回りくどいことを言ってもしょうがないわけです。じゃあ、なんで悪いのかっていうことなんですけども、これも話し始めるときりがない、ただあえてね、一言で言うとすれば、 マッチポンプな団体だからです。解放同盟というのが。マッチポンプ、マッチというのは火をつけるっていう意味ですよね。で、ポンプっていうのは消防 の, あの水かけるポンプです。だから火つけて自分で水かけて消してるっていうことです。もう何が言いたいかわかりますよね。自分で差別事件を起こして、まだ差別があるぞって言ってね、えー、この活動するわけですよ。そういうことをマッチポンプっていうわけです。 それでね詳しく話す前に、まず解放同盟ってどんな組織かっていうと、東京都の港区に中央本部がありますね、でそして都道府県連がありますね、えー、東京都連合会、あとは神奈川県連合会、あとブラック解放同盟、大阪府連合会というふうにありますよね、あとはあの支部があります、何々支部、で何々にはブラックの名前だったり、市町村の名前だったり、そういうのが入るんだけども。 であとはね地域によっては、協議会っていうのがありますね、何々市協議会とかね、えー、そういう中間団体がある場合もあります、ない場合もあるんだけどね、でそれで重要なのはです、ね、でブラ部ク民イコール解放同盟員じゃないですね、ブラクの住民っていうのはまあ100万人とか200万人とか、そのぐらいいるだろうと見積もられてるんだけども、そのほとんどはブラク解放同盟には入ってない。おそらく 1% もいないんじゃないですかね、入ってる人は。で、地域によっては、ですね、えー、自治会で入ってたりするんですよ、解放同盟に。そうなると、いわば法人会員みたいな扱いになるんで、個人で入ってるというのとはまた違ったりするんでね、でそういう部落の住民だと、そもそも解放同盟にね自治会が入ってるっていうこともね、知らなかったりするわけです。で、それを踏まえてです、ね、じゃあ、マッチポンプのマッチの部分。 これもね、話すとかなり広い話になるんですよ。だからなるべくね、えー、最近のこと、できれば現在進行形に近いことを話そうと思うんだけども、そのマッチの部分、火をつけるっていうことに関しては、まあよくあるのが、解放同盟がね、講演会なんかで、 えー、自分はブラク民ですと未だに根強い差別があります、ブラクでこんな活動をしてますっていうような話をするんだけども、多分ほとんどの人にとっては、いや、言われないとそんなことそもそも知らないしとかね、まあ、知ってたとしても、いや、言われなきゃ気にしないしっていうことなんですよね、だから自分でわざわざね気にされるようにして、差別されるようなことやってるんじゃないかっていうことですね、だからまさに火つけ て, てるってことになると。 だからそういう解放同盟の活動なんかがこう Yahoo でニュースになると Yahoo コメにねえいやそもそもそんなことを言わなきゃいいんじゃないのって自作自演してるんじゃないのかみたいなことはねどんどん書き込まれるんですよねであとは不祥事ですよねえマッチの例としてまあ昔だったらね八日高校辞典っていうあの八日高校っていうえ兵庫県のとある高校で解放同盟員が その体育館でね、教職員をボコスカやったっていう事件が有名なんだけども、まあ最近でも、ですね例えば2005年の飛鳥会事件ですね、飛鳥会って言ってね、これも解放同盟の団体なんだけども、そこの解放同盟の支部長が、大阪市の公有地の収益を猫こばわしてたってことですよね、それは何十億円も。でそういうのがあるし、まあ、最近だとですね。 やっぱりあの関西電力の森山英二ですね、解放同盟員が、同和っていうことで、その関西電力を、まあなか、半ば脅しというか、ゆすりたかりのようなことをしてきて、ですねで相当なお金を巻き上げてた、で逆にこうお金を渡して、それで何かね、後ろ暗いことをさせてたっていうね、まあ、そういったことが最近でも明かるみになってる。 でもうニュースになってないようなこともありますよあの、詳しくはもう自転車見ていただければわかるけども、もそういった不祥事っていうのもある、でやっぱりこれはイ ン, パクトインパクトありますよね、自分でブラックミンだって言うしで、なおかつ悪いこともやってる不祥事も起こすと、でもう不祥事っていうか、不適切な事例だと、もうこれだけじゃ済まないですからね、やっぱり、半ばその脱税だとか、あるいはその本当に利権問題ですよね。その 役所から童話対策なんかで、特定の業者だけがこう利益を得たりとか、そういうね、明るみになってないことや、もうメディアがあまり報じないようなことを挙げると、もうきりがないぐらい で, で、そういうのを知ってる人は知ってるわけだから、いやもう解放同盟って、本当にね、もう嫌な団体だなとか、関わりたくないなって。 でそこからやっぱりブラック自体に関わりたくないなっていうのが出てくるわけです、ま, あ、まさにもマッチですよね、火のないところに火をつけて、もうブラックというのが嫌われる理由を作ってるわけです、でそれに対してですね、まあ、解放同盟にシンパシーのある方で、例えばですね、いや、もういまだに根強い差別があるんだ、自分たちはね、解放同盟は差別をなくすために活動してるんだって言うけども、いや、でも解放同盟ってね、まあ、ルーツをたどれば、100年前にね、設立された、 まあ、いわゆるブラク民がブラクを解放するための団体ということになっている、あの全国水平者を起源にしてるわけですね。で、それが一旦戦時中に消滅して、また70年ぐらい前にね、ブラク解放全国委員会っていう形で再興して、で、すぐ後にブラク解放同盟っていう名前に変えて、今にているわけです。だから、戦前の歴史を含めると100年、で、戦後でも70年こうやって活動してですね、でなおかつもうこれ、 世代が変わってるんですよもう1世代、2世代、3世代で変わってるのに、それでもこのまだ差別があるって言ってることは、自分たちの活動がね、解放同盟の活動が、その無意味というのを通り越して、その世代を引き継いでるわけだから、それもブラック差別をなくそうっていうより、もう続けようっていう気満々じゃないかと、ブラックヘリテージなんていうサイトも作ってますからね、ヘリテージって継承するっていうことなんで、いやもう。 次の世代へと部落というものを継承するっていうことをね、もう隠しもしてないのに、それで自分たちは部落差別をなくそうとしてるなんてね、それは普通の人から見れば、そんな理解超えてますよ、自分たちがそのマッチポンプのよね、どんどん火捨ててるじゃないですか、ということなんですよね。じゃあ、ポンプの部分っていうと、それはあの自治体からね、お金をもらってるっていうのがありますよね、まず団体補助金って今、だいぶ減ってきたけれども、地域によってはやっぱ何十万円。 で場合によっては何百万円っていうお金もらってるし、で講演会なんかでね、やっぱり報酬が出るし、それはあの 自, 治会自治体が主催するようなので、まあ、10万円、20万円って出たりするしで、企業がやってるようなものもあるわけですよ、でトヨタとかソニーとかね、その名だたる企業がね、いまだに解放同盟幹事にお金出してるんですよ、それも40、50年前にね、差別だって言って解放同盟にするし上げられた企業が、もう40年、50年経ってもそういうことをやってるんですよ。これもうなんか物事 といいう気ないですよねとにかく差別だ、差別だっていう方が、お金もらえるし、解放同盟も活動できるしっていう状態になってますよね、だからもうポンプですよ、もう永久にこうねしこしこやってるわけですよ、ポンプで水を出してね、でそういうのをやめましょうっていうふうにはならないんですよね、やめたらもう食いっぱぐれてしまうわけだから、だから解放同盟の活動についてね、まあ、知っていれば知ってるほど、いや、もうあの団体は差別をなくすなんていう気はないんだと。 とにかく何かしら活動してね、自分たちはブラックの団体なんだっていうのをアピールして、で本当はね、ブラックを代表する団体でも何でもないんですよ、ほとんどの人はブラック解放同盟とは関係ないですから、なのに、そのそののね一部の人たちがその自分たちはブラックの代表みたいな顔をして、政府に対して力を持って、 それでまだ差別があるんだ、差別があるんだってやってると、で不祥事があってもね、いや、一部の人がやってることだって言って反省しない、いや、その一部っていうのがそのあなたらのことなんですよと、で解放同盟の中に関しては、一部じゃないでしょと、もう組織ぐるみでやってるでしょと、例えば飛鳥街事件みたいな、この駐車場のね収益の横領なんかも、あんなもんね、その2005年に初めて気づいたわけないでしょって、昔から知ってて見逃してたわけじゃないですかって。 で今もその三重とかでね、同じようなことをやってるのに、もう組織ぐるみでそういうことを見て見ぬふりしてるじゃないですかと、ね、だからその一部の人がやってるってもおかしいし、その差別解消のために活動してるってそ、それはもう100年、70年もやっててね、なくならないどころか、次々とね、次の世代に継承してるのに、もうなくそうとしてるなんて、そんなこと信じられるわけないじゃないですか、ねでで、差別があるっていうことで活動して、お金もらってる人いっぱいいるじゃないですかと。 補助金受けるし、なんかあの本とかね、ヒューマンライツ、ブラック解放とか、自治体とかね、企業に売ってるしっていうことで、だからもうマッチとポンプというのがずっとね、永久に繰り返してるっていうことがあるわけです、まあ、それがブラック解放同盟が悪い理由のもうごく一部です、本当に氷山の一角、もうこの10分ぐらいで話せるのは、もうそれぐらいのことしかないんですよね、だからまあ今回はね、ブラック解放同盟がなぜ悪いのか、まあ、本当に一部のことなんだけども、まあ、話させていただきました。